皆様こんにちは。ST マイクロエレクトロニクスです。この動画では CCC デジタルキー向けに ST が提供するセキュア NFC ソリューションについてご紹介します。CCC Car Connectivity Consortium が提唱するデジタルキーの全体像と ST ソリューションの前にそのユースケースを示したデモ動画をご覧いただきましょう。 スマートフォンをドアハンドルデモに近づけるとユーザー認証が行われ登録されたユーザーであればドアの開閉を行うことができます登録されてないユーザーはご覧の通り拒否されています次にドアハンドルで認証後センターコンソールでユーザー設定を呼び出していますご覧の通りそのユーザーに合わせた室温や Bluetooth セッティングなどが行われましたいかがでしたでしょうかここからはデモ動画でお見せしたスマートフォンドアハンドルやセンターコンソールが車載システムとどのように連携するかを見ていきます自動車産業におけるコネクティッドカーの増加に伴い デジタルキーのようなアプリケーションの普及が新たな取り組みのテーマとなっています。ST ではデジタルテクノロジーの新時代に向けて必要とされる多くの課題をカバーするためコネクティビティとともに新しいセキュアソリューションの開発を手掛けています。ST では CCC から発表された企画であるデジタルキー 2.0 の要求事項に沿ったセキュア NFC カーアクセス向けの 統合ソリューションを提供しています。デジタルキーに関わる ST 製品は、鍵として使われるスマートフォンや非接触の IC カードから、車のドアやコンソールにある認証ユニットにわたり、至るところで使われ、セキュリティ性を高めています。非対称暗号方式をベースにした相互認証とペアリング処理は、車載汎用マイコンである SPC58 とともに、 コンパニオンチップとして接続された社債セキュアマイコンである ST33A 内部でセキュアに実行されます。EAL5 プラスコモンクライテリア認定のソリューションである ST33 コンパニオンチップはセキュアなデータストレージとして対単波性のあるソリューションを提供するため SPC58 を中心としたシステムのセキュリティレベルをより高めることができます。 こうしてデバイスと車載認証ユニット間はセキュアな通信を確立させることが可能になりました。車載側の無線 IC としては CCC で必須とされている NFC フォーラムタイプ A プロトコルにも対応した車載グレード NFC リーダーライター ICST25R3920 が推奨です。モバイルフォン側には デジタルキーシステムの用途に求められる NFC 機能を搭載した ST54 セキュアエレメントを提供しています。k e y f o にはカードエミュレーションモード及びバッテリーオフ時のエナジーハーベストにも対応した NFC 機能搭載の ST31 セキュアマイコンを提供しています。セキュア対応の Java カードアップレットをどちらのデバイスにも適用するため、セキュアエレメントベースの高い機密性を確保した通信や、セキュアデータ用のストレージを用いて、システム全体のセキュリティ性を高めていくことができます。ST は CCC デジタルキー 2.0 のシステムを構成する様々なアプリケーション、ユースケースに対応した IC や、国内パートナーによる ファームウェアソリューションを提供しています。